おはようございます。おはようございます。ああ、やっと取れる。久々に家で。最近ね、あんまりあげられてなかったんだけどね。やっとちょっと取れる時間ができたんで、家で取っていこうと思います。で、今回はね、皆さん、あの、お正月お餅買うと思うんですけど、これ、ほぼほぼの確率で余ると思うんですよねで。うちもね、こんな感じであの、ゴリゴリに余ったんで、どうにかね、食べようと思って。 ちょっとね今回ピザ風にして焼いて食べていこうと思っておりますなんで今回このホットプレートを使ってねちょっと調理していこうと思いますそしたらまずねこのお餅を半分に切ってねちょっとね焼いていこうと思いますいいよまずは半分にカット 切り終わったらねこっちの今温まってるホットプレートの方にいよいでしょオリーブオイルをらしてあげてこれを伸ばすともう超引いていくよ熱っあっちょっと足らないから切るわ全然足りなかったはいはい OK そしたらね、今これをちょっと、入れてる間にね、ちょっと具材の方を切っていきたいと思います。とりあえず、今回用意したのが、見えるかなこれ。ロースハム、舞茸、おソーセージ。これをね、ちょっと、食べやすいサイズにカットしていきたいと思います。そしたら、まずは、舞茸。いこれ、なんつうのここ切る。切るだけなんだけど。 なんか、マ茸タケってさ、この生のまんまだと、独特の香りするよね。あんま得意じゃないんだけど、キーフォースとうまいんだよな、この子。よいしょ。今ね、ちょっとお餅焼けてきたから、ちょっとひっくり返します。ほっお、熱い。熱いし、くっついてるし。あー熱い。くっついた、くっついた。くっついた、くついた。事件、事件、これ。 よい し, ょいしょ今こんな感じでひっくり返したんでそしたらまずね先にソース塗っちゃおう今回用意したのはねこの2つバジルトマトトトマトバジルソースかトマトバジルソースとあとジェノバソース<笑>まあ本来はね、別にこれピザ用じゃないんでちょっとね粘度が緩いんだけどまあよしとしましょういいよ、えー よいじゃょこんな感じとっはいオッケーそしたらね今ねここにちょっと具材たちを乗せていきたいと思いま す, <笑>お押す ここにハムをじゃじゃっとオッケーおいなチャムドーンこっち伸びすぎじゃねでそしたらここに最後ねちょっとチーズをあえていこうかとこれはもうお出ましのチーズさんでございますチーズ<笑><笑> よしはいということでね、まあまあ時間経ったんで、そろそろできたと思うんですよ。なんで、ちょっと蓋を開けていこうと思います。オープンはいうわうまそういや、いい感じですね。いい感じなんだけどね、ちょっと足んないな。 やっぱりねこれチーズ系の仕上げはこれなんですよこれやっていこう今日も、うん、オッ OK 今ねこんな感じこんな感じで完成しましたんで早速ねちょっと向こうに持ってって食べていきたいと思います はいということでね今こんな感じで出来上がりましたいや今日はね若干背景違うんですけどもうこれでいこうかなと<笑>いやとりあえず早速食べていこうと思いますいただきます切ってかないことにはは こ, こんな感じめっちゃうまそういただきます ああうまっめちゃめちゃうま何なこれいや全然切れないけどこれ<笑>やっぱお餅ってさ、まあ、お正月なんか特に和風の味付けしか食べないからこういうのね変則的に作るとうまいわうんうん ラジルはねこんな感じ。うまそうこっちも。うん、あ、こっちうまこっちもうま。いいね。もちピザいいよ。うん。うんうん。でもこれだけでもち何個使ってんのだって。 10個以上使ってるでしょ普通のサイズだったらこうやってホットプレートじゃなくてもオーブントースターとかでもね多分できると思うんだよ餅3つとかやればうんた多分カロリーがすごいこれ餅とチーズでしょこれ<笑>やばいよねうん あんまりまあお正月とかでも結構お餅ね食べない人最近多いと思うんだけどこういう作り方すると好きじゃない人でも好きになれる気がするよっうんうんうフ、まうん、これねやっぱね下側はお餅自体もパリパリになってる 表と裏でねこの食感の違いがまたうまいねいいようんやっぱりピザと言ったらコーラでしょ、はあ、これだけあるとお餅とチーズで。 結構甘いな甘いとかもったりする口の中がそろそろ辛いもん食いたいなはいとちゅうことでよいしょ今日も作ってきましたよこれ中本さんのまぜそばカップ麺 でこんな感じ。これ。こんな感じなんですよ。うまそうでしょちょっと麺硬すぎたかも。まあいいや。うんうんうん、ま硬すぎた。<笑>食べにくいからもうインちゃおう。これイン。なんかすごいことになっちゃったな、上。まあいいや。よいしょ。 ま、た辛いもん挟むとよりうまいわ。<笑>うん、うん。チーズとトマトソースこれ、あえてみる。<笑>あ、これもうまい。全部うまい。<笑>うーん。 今ね、これ残ったチーズちょっともったいないんでこのレンチンのご飯用意しましたこれをトンと、うん、まあてとでここにちょっと味薄いと思うんでおソースをちょっとかけてあげてで卵いやーこれを崩して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 うん、まっウインナーがいい感じに効いてるわ最後でございます絶対熱いなこれああ美味しかったごちそうさまでしたいやー今日の料理めっちゃ美味しかった 基本お餅ってお正月とかに食べるのがほとんどだと思うんですけどこういったねアレンジとかもすれば年がら年中楽しめると思いますしぜひ皆さんもお試しくださいはい本日もご視聴ありがとうございましたこの動画が良かったと思ったら、えー、チャンネル登録コメント高評価お願いします